足の味を全部肉に入れるこれぐらいのはいこれぐらいのそぼろ感です余ってる食材でできるんでぜひ覚えてくださいはいどうもよみのりさんリュウジですということでですね新年、ね、一発で 公開されるのは1月末ぐらいだと思うんですけどももうね久々 年, 末年始休んでたんで私なんで今回はテンション高めにやっていきたいなと思います今回はですね新年一発目ということで関係ないんですけども至高のそぼろ丼です色々いろいろ言い方があるんですけども二色丼とも言いますね卵そぼろと豚そぼろこれをパンに乗っけて食べるっていう料理になりますまあ何が至高かというと本当にうまいっていことこですねそれだけです結構オーソドックスな作り方します僕が何度も試して 本当に美味しいなと思ったこのそぼろの作り方っていうのを皆さんに教えていきたいと思いますこれね、お弁当とかにもめちゃめちゃ使えるんで覚えておくと損ないレシピなんでぜひ覚えてくださいじゃあ、やっていきますリュウジのバズレシピ で材料説明いきますそぼろ部分ひき肉とかでやる方も い, いらっしゃるんですけども僕は豚でやりますはい鶏そぼろでも大丈夫です生姜 5g チューブでも悪くないんですけども今回試行シリーズなんで玉の生姜使いますこれをみじん切りにして、えー、そうするとね香りがすごい良くなりますんで卵がね2つねたっぷり卵使いますであとご飯 200g 主な材料はそれで調味料は概要欄に はいじゃあですねえっ、ー、と新年一発目ということでですね僕も弦を数っこうと思いましてお酒なんですけども今回はおトソを飲んでいきたいと思います正月の時に飲むあれですはい竜二流おトソでございます<笑>じゃあおトソを作っていきます 1.5 プッシュぐらいですね最近割り上げ一番分かったんでねそれは多分おトソって言ったらこれを飲んでたら多分あのいやお前それおトソじゃねえよみたいな話になっちゃうんでね新年一発目 あ、うめえ<笑><笑>これだよこれテンションも上がったところで作っていきたいと思います生姜だけねちょっとね、えー、包丁使いますスライスにしてから厚めとこですねこれねここからね縦に切っていきます千切りするんですねそ こ, こに切っていくといい感じのこのみじん切りになりますからもうこれでオッケーはいじゃあまずですねえっ、ー、と、まあ、フライパンに火つけます少量でいいんですけども小さじ1杯ぐらいこれぐらいかな 生姜を加えることで豚肉の臭みがね消えていきますよね生姜の香りのするそぼろっていうのはポイントです油で炒めることによって生姜の香りをちょっと出していきますこのジンジャーの香りを炊きながら落とす飲うでいできますあほぼジンジャーエールですねちょっとパチパチいってちょっと縮んできたらですねここで豚肉一回作ったら冷蔵庫でね保存しておけるんでね 2 3地は大丈夫です余ったひき肉はねそぼろにしちゃうとねいろんなものに使えますで炒めたらここにですねお醤油小さじ1ですねみりんが小さじ1あとお酒あこれはねあの弱火でやっていいですからね煮干がね小さじ2になりますね 肉をねちょっと崩していくのがポイントです煮詰めていくんですだいねいね、えー、醤油と酒とみりんだけで、えー、そぼろを作る方が多いんですけどもここにね白だしを入れることによってすごくね深みが増しますんでぜひね白だしは入れてください水分がね飛んで肉に絡まっていくんですよ足の味を全部肉に入れるこれ重要です水分がなくなってきたなっていうところで移しますこれをでこの状態でね 何日か保存できるんで倍量とか3倍量とか作っていただいて保存しとくのもいいですよく拭いてくださいねこれね洗ってもいいんですけども、えー、今回拭きました こ, こからは早いんでねご飯は温めちゃいますねボウルにですね、えー、卵2個割り入れてください白だしです白だしが、えー、小さじ1杯あとお酒が小さじ2杯 そぼろはかなり作ったんですけども卵そぼろと、えー、肉そぼろの相性が最高なのが、ね、この分量なんですね砂糖小さじ2杯これですちょっと甘めにしますお塩一つまみ加えますはいこれで味付け OK ですよく混ぜる中火ぐらいでごま油これ小さじ2入れますごま油の香りが卵に移るとですね非常にご飯との相性が良くなりますので十分に温めますこれごま油がいい香りがしますね またこれでも飲めますねああテンション上がってきたぞ<笑>中火でよーくフライパン温めましたここに液を流していきます落としたときに瞬時にこう卵固まるぐらいの温度ですねこっから大事ですよこっから大事ですこっからですねこの箸で、えー、こうよーく混ぜますこれがねそぼろにするコツですほんとによーく混ぜてくださいこれ よーく混ぜて卵の粒子を、ね、細かくする必要がありますので手早く卵を溶くの苦手だなっていう方はですねこれ箸ね何本も持ってくださいこれぐらいの、はい、これぐらいのそぼろ感です細かいのがいいなって方はもうなんか箸で地道に崩してくださいねこれつけに行きたいと思います2色丼なので半分半分だからモンスターボールみたいにしていくんですね行くゾーン半分です 生姜も入ってますからねこれがね本当にご飯に合うの具だくさんで本当ト美味しいんですよ余ってる食材でできるんでぜひ覚えてください、まあ、ちょっとねこれでも美味しいんですけども小ネギをちょっとパラッとかけてあげるとこれね、非常にそれっぽくなりますんでねじゃあこちらでですね至高のそぼろ丼完成でございますはいじゃあできましたので早速食べていきたいと思いますいただきますうん うまいちょっとオいハイボールをちょっと待ってくださいねさいじゃあいただきたいた い, いただきます卵とゴひき肉の境目いただきますあ<笑>これだよこの味<笑>マジでうまいお肉がしょっぱめで卵が甘めなんですねこれ一緒に頬張った時のコントラストヤバいっすよ2色に分けけてるんですけどぜひね 混ぜて一緒に食べてください。生姜の香りもすごい変わる。<笑>給食とか出なかったこういうの。地域が違うから多分全然、ま、違うけどね。これ千葉で徹じゃ、新潟なんでね。味噌ピー出てないでしょ。味噌ピー水全くか味噌ピー出てないでしょ。ご飯に塗る系。違う違う違う。味噌ピーって味噌ピー語らせたらすごい語るけど、スニッカーの中身みたいな。 ピーナッツ菓 子, 菓子みたいなやつなんだけど俺はお菓子だと思ってるのあれなんだけど夕食だとご飯に乗っけて食べなさいって言われるスニッカーの中身をご飯のお供に で, できないんですよ僕は今は美味しいと思いますただいまだにご飯のお供では食べれないこれ一番あるあるなんでレギュラーですね角屋のラー油ですねちょっと中華風になって美味しいんじゃないかなとあ うまいなもうご飯でも飲めるお肉に入ってるみじん切りの生姜この香りすっごくいい白だしのねいい香りがね詰まってるんでね普段食べるご飯なのにもかかわらず本当に美味しい至高の一品になっていると思いますお子様とかでも食べやすいし卵もお肉も一回火を通してますんで保存が効くっていうところがいいお弁当にもすごくもってこいの一品だと思いますこれ覚えとけばもうずっと使えるレシピになりますのでぜひ皆さん試してみてください えー、久々に「あの紅白」と「ガキ塚」見てましたね、はい<笑>えー、そんな優雅な、えー、年末年始を過ごしたんですけどもまあねえー、っとやっぱね動画が恋しくなってきますねやっぱりね、えーえー、2週間ぐらいやってないとね、はい、やべちょっと味噌ピー食べたくなってきたなちょっと<笑>それ別話別みそピーの思い出がうん